公益財団法人人権教育 啓発推進センターが茨城の部落解放愛する会から急断されてでそれに屈してしまったっていう話をねこのチャンネルでやったんですけどもあの下の概要欄にアドレス貼っときますねでそのね詳細がねちょっと分かってきましたまあ、流れとしてはですね部落解放愛する会が人権教育啓発推進センターの冊子のなんか人権アラカルトっていう文章にまあ、いちゃもんをつけてそれで修正させようとしたら人権教育啓発推進センター 推進センターが突っ跳ねて茨城県庁から人権教育啓発推進センターに電話かかってきていやなんとか冊子の内容を変えてくれないかっていうことでまあそれを受けて結局人権教育啓発推進センターは結果的に「愛する会」の言う通りにしてしまったっていう流れなんですけども推進センターなんですけどねえ市町村だとかですねあとは。 都道府県ですね。地方公共団体なんかが会員になってですね、その会費だとか、あるいは冊子なんかの教材の購入費用で運営されてる団体なんですね。で、茨城県庁も会員なんですよ。えー、年間50万円をセンターに支払ってるっていうことなんですね。で、この愛する会の金子所事長が、こんな 冊子を買っていいいのかっていう感じで、えー、茨城県庁に、えー、圧力をかけた。で、さらにはですね、えー、センターの会員である茨城県下の市町村にも圧力をかけてたっていうことなんですね。で、もしですね、この県庁だとか、あるいは市町村が人権教育啓発推進センターから、 あの、離脱してしまったら、その分の回避収入がなくなってしまうわけですね。それで、恐れをなした人権教育啓発推進センターが、ま、屈しでしまったっていう流れなんですね。だから、力関係としては、 人権教育啓発推進センターより、茨城県の方が上なんですよね。行ってみれば、あの、お金を払ってるお客様なので。で、この件についてね、ちょっと本当かどうか、茨城県庁に聞いてみたんですよ。で、なんかね、県庁がその冊子を買わないだとか、もう会員から離脱するだとか、まあそんな話はやってないと。ただですね、えー、県、 茨城県が会員で年間50万円払ってるっていうのはこれは本当だっていうふうに認めてましたよ人権教育啓発推進センターに冊子の内容を修正するように電話をしたっていうのもこれも事実だっていうふうに茨城県庁が認めてました買わ冊子を買わないぞとかねあとはまあその会員から離脱するぞみたいなそういう話は県庁はしてないっていうんだけどもただまあ客観的に見れば力関係からして。 茨城県の方が上なわけだから、まあその立場を利用して、えー、人権教育啓発推進センターに圧力をかけたっていうことは、まあ間違いないですね。結果的にはそういうことになってます。で、さらにですね、えー、水戸法務局にも、その、 この愛する会の金子書市長が行ってですね、なんか、街宣車を回してですね、街宣車、なんていうのか、広報車両というのか、なんか、解放車って言うんですかね、なんかその、差別するなみたいな、なんかそういう上りを立てたような、そういう車ですね、回して、ずっとね、法務局にも抗議してたっていうんですね、要は、あれです、人権教育啓発推進センターに圧力をかけろっていうこと で, ですね。 これがですね、水戸法務局も、なんか結局ね、愛する会に屈してしまったっていうんですね。で、これについてなんですけどね、えー、皆さん知ってるかどうか知らないですあの人権教育啓発推進センター、あのエセ童話に気をつけましょうだとかね、まあ、エセ童話に対抗する動画なんていうのもね、この YouTube に上げてるんだけども、まあそういう団体が、この童話団体にね、屈してしまうっていうのはまあ、 みっともない話ですよね、うん。というか、まあ、相当恐ろしい話なんだけども、うん、結局そういうことになってしまったそうです。で、このことはね、どうもね、人権教育啓発センターでも、推進センターでもですね、どうも問題になってるようです。多分ね、このチャンネル見てるんじゃないですかうん、いや、本当情けないんじゃないかと思います。人権教育啓発推進センター、あの中小企業庁からね、委託を受けて、あのエセドア、 対抗のエセドアをとか、まあ、不当要求行為対策セミナーっていうのをねやってるのに不当要求に屈してしまったわけじゃないですか。 いや、本当に大変なことじゃないかと思います。まあ、これからはね、やっぱりね、この神奈川県人権ケアセンターの時代っていうことですね。この神奈川県人権ケアセンターはですね、もう今まで不当要求に一度も屈したことがないですからね、このエセ動画対策はこの神奈川県人権ケアセンターのこのチャンネルの動画だとかね、ツイッターだとか、あと自転車のサイトを見て、まあ、いろんな方に学習していただきたいと思います。というかね、うちがね、中小企業庁からね、受託してもいいですよ。 うん、というか、ねうちのセミナーでお金取ってもいいんじゃないですか。こんなことになるんだったら。というふうにね、私は思いました。ということで、この問題の背景について、ちょっと追加情報ということでお話しいたしました。